なこちち<笑>ちょちょちょ待ってなんかすごいお<音楽>さあ今日はですね刀鍛冶の里編のいろんな人が作った自作アニメーションを見ていきたいなと思いますえ戦闘シーンという描写にね視点を当てて見ていきたいなと思うのでえぜひ最後までご覧くださいまずはですねこちらの方から見ていきましょうどうぞうわー s h ready to surrender my このシーンは。へえ。いやー、すごかったっすね。多分これ終わりかなエンドロールって書いたら終わりなんですけど。いやー、なかなか1本目からクオリティが高かったっすね。さあ、じゃあ続いてこちらの方のアニメーションをちょっと見ていきたいなと思うんですけど、え、かんろみつりさん見ていきましょう。あ、かわいい。びっくりした。 すごいね柵がいいねおおすごいかっけえめちゃめちゃクオリティ高くない手書きどう発見 やばっやばいえー、ここで終わりいやー 見たいないやめちゃくちゃクオリティ高くない手書きすごいっすねうんじゃあ続いてかまど炭治郎見ていきましょうなんか走ってるね音楽も聴いたことあるねえこんなシーンあったっけ どこのシーンですかね善 逸, あー前逸思い出す描写で、ね、刀鍛冶の最後の方ですねにありましたねそうっすね今回善逸出てこないんでおこのシーンかはいはいはいはい おお。すげえわー、クオリティ高い。おお、ハンティングだあ、あれのまりあいよいよいよいよいよいよいよ。よよよよよ なかなかクオリティ高いっすねでちょうどいいとこで終わっちゃったわいや、ハンテングどうなるんでしょうかねあの後ねはい。とねまだあったと思うんでねさあこの方の時とむいくん見ていきましょう必ずなりだなんかなんでわざわざ転校生を3組に入れるか な, なんだ おすごいな あ, あちょっと待ってなんかアフレコおかしくなかったはいあでもすごかったねアニメーションち ょ, <笑>ちょっとツッコミが入っちゃったからあれだけどもう一回じゃ あ, じゃあちゃんと見ようかここすごいよねわあすごいわ さあ、というところで続いてなんですけども、こちらの方ですね。N アニメチャンネルさん見ていきたいなと思うんですけど、いや、いつもお世話になってる方ですよ。というところで、え今回はですね、時きと一郎くんとかん寺光つさんの戦闘士あるんで、えまずは時きと一郎くんから見ていきたいなと思います。うーん、そう。うーん、<笑>なんだ気になっちゃって、なんかそのつぼ、形、歪んでない 左右対称に見えないよ。下手くそだな。俺は貴様の目玉が腐っているからだろうが。私のつぼのどこが歪んでいるんだ。血器術、一万架空忍術、一万匹の刺客がお前を骨まで食いつかす。私の鉄器の、ね。 一部にしてやろ う, 大変そうだな霞の呼吸、六の肩、月の歌唱全部切りわった<笑>すごいね霞の呼吸、カさんの肩、っこいいさん の, のしぶきラ ッ, ッピス・ラッピスああもうめんどくさいな。避けて木の上に逃げるのやめてくれないかなお前には 私の真のの真姿姿を見せてる真の姿、はいお前で結構何、ね、だこれ何これなんかえフリーザー踊ってんだけど。 変身をもろおなんとか言ったら出なんだこのデクロボが本当に人の神経を逆魚でするガキだね。いやだってさっき黙ってろって言われたしそれにそんなびっくりもしなかった急にねかっこいい木の上に逃げるなおのれが言わなかった 面倒なことだの。いや単純に臭かったから。臭かった<笑>。鼻が曲がりそうだよ。おもれー。どうだね。私のこの神の手の威力。なんだこの中二病。拳で触れたものはすべて愛くるしい仙魚となる。でこんな中二病だっけ？そしてこの速さ。震えているな。魚子。恐ろしいか。先ほどの攻撃も本気ではない。魚子。 どんなすごい攻撃も当たらなかったら意味ないでしょう<笑>正当あーお終わりはいというところでじゃあ最後ですねえ最後はこちらの方見ていきましょう富士アニメーションさんかなあギョッコ vs 無一郎と、えーまあ、この2つね見ていきたいなと思いますさあちょっと音入ってないんで。<音楽> まあ、さっきもちょっと見たけどねかぶってるシーンもあると思うんですがまあちょっと違うかなおおさあここね あここ何て言ってるか分かるっす、ね、<笑>さっき見たら「神の手はどうだいみたいな。予習済みです」「N さん」って予習済みですおこれじゃあ続きかな N さんのその後っぽいねうん消えた 書いてあるからなんて書いてあるかわかんないんですけ、ね、ど、セリフ大事。<笑>焦ってますね。<笑>いやーなんかかっこいいね。 てる<笑>長いね。切っえ ん, ん何やってんのえむむいちろくんえょ、ちょちょ待ってええっむいちろくんなんか今え下蹴りしてなかったえ頭粉々にしなかったちょもう一回見よう。 ああ、無一郎くん、これ、ああ、これ、すごいわ。うん。あのー、今までなかったやつだわ。<笑>この死体蹴りね。う<笑>ん。そうかあの、炭治郎の戦いばっか見てたから、あんまなかったんだけど、そうなんですよ。そう、炭治郎はこうね、首切った後優しくするタイプだったけど、もう無一郎くん、ね、鬼なんかもうあれですから、つって、うるせえな、黙って ろ, ろ、つって。<笑>最高。 素晴らしい。うん。じゃあ続き多分あるんでね。ちょっと見ていきましょう。これはどうなのかな。ちょっと見ていきましょう。髪を甘やかす。うーん。可愛 い, い。髪にいただきマカロン。 みたいなこと言ってそうっすね大丈夫だよああこれで終わりなのかなああいやこれ扉ですねうん いや、これ好きな絵だわ。原作の扉絵なんですけど。いや、今回これで終わりか。まあ、一応ね、私が用意したというか、うん、見つけてきた海外の方はこれぐらいなんですけど。いやー、ちょっとね、うん、いや、ほんと時藤芽一郎 vs 魚っ子はネタっぽいというか、掛け合いがおもろいっすね。 で、まあ、かんろじみつさんのところは、なんかギャップというかね、普段のかんろじみつさんとはまた違うような、ちょっとかっこよさっていうところが本当に輝く戦闘シーンっていう感じだったので、まあ、これが u f o テーブルさんのアニメーションでどこまで引き立てられるかっていうところですよね。うーん、中身に関してはこんな感じだと思うんで、いやー、ちょっと楽しみすぎるね。 これ4月から、魚ッ子 vs 無一郎どんな感じになるんでしょうかね。見てきたけどわからんすね。はい、というところで、いやー楽しみですわ。中二病魚ッ子、ちょっとね、期待です。というところで、え今回見たアニメーションすべて概要欄に載っけとくので、また見たいよっていう方はぜひ概要欄から見てみてください。では、皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。うっばい